みんな大丈夫かなんとかなんなのあれ地震まさかポルターガイストっちゅうやつか勝手に物が動いたりするっていうあれかやっぱり急校車には何かいるってことなのもう帰ろうよまあ落ち着きや二人ともそもそもワイラーはそれを確かめに来たんやろそうだけどこれ以上は危険じゃないそうだよもしかしたら今ので急校車が崩れるかもしれないしいつ 外に出ようよそうかまあ二人がそういうんやったら外に出ますかやっと出口だ元金なやっちゃなう、うんうん、あれう、うん、どうした開かないんだけどえなんやてちょっとどいてみ <笑>マジで開かへんでどういうこと鍵かけられたってことかいやそんな感じやないでなんかヤバいんちゃうかどうするの帰れないってこと<笑><笑>なんで開かへんねやそや窓はどないよ割ったら外出れるんちゃうかちょっと落ち着けよな音手分けして開いてるところがないか調べましょう ダメだめだ辺りを調べてみたけどどこも開かないし窓も割れなくなってるなどうなってるのこれも七不思議やっちゅうんか最後までナナしシ調をべないと出られないのかそんなそれしかないのかしらどこか出れる場所があるかもしれへんしなそれしかないっちゅうんならさっさと次行こうやそうだな何が起こるかわかんねえからみんな油断すんなよできるだけ離れないで行きましょう で、次は何だっけ次は13階段やな噂では急行車の屋上に続く階段を夜に一段ずつ数えて上ると1段増えとるそれに気づいたものは異世界に落ちて戻ってこれんくなるって話やなるほどなけど戻ってこれなくなるってのはちょっと怖えな そうだよね家族に会えなくなったりするのも嫌だな屋上に続く階段はどこにあるんだこの廊下の突き当たりにある階段を上がったところへなよし行こうこれが例の階段上の方は暗くて何段あるか見えねえなそうだね なんか変な雰囲気ほんまに世界繋がってそうやでこれだ誰が登るの私は嫌よぼ僕だってやだよなんだよお前ら情けないなだったらあんたが登りなさいよ今までの二つだって声が聞こえたり机が勝手に動いたりしてたのよ今回だって何か起きるに決まってるじゃないそれに今回は異世界に落ちて戻って来れなくなる可能性があるんだよ僕まだ死にたくないよわたよ どないすんねんカズマうーん行けるんだったら戻ることもできるんじゃねえか楽天すぎよまあせっかくここまで来たんだし俺は行ってみるよワイも行くでふ二人たりとも正気もしかしたら屋上から外に出られるかもしれないしなそやそやじっとしとっても始まらんで確かにそうだけどわ<笑>かったわよ 私も行くわ。ちょ、みんな行っちゃうの？待ってよ、一人で置いてかないでよ。なんだよ、結局みんな行くのかよ。うっさい。さっさと登るわよ。一。ちょ、まだ心の準備が。二。三<笑><笑>、四、五、六。おお、一気に勢ったな。どうだみんな。何か変わったところありそうか。うんー、今のところ何もない。 半分登ったのに先がまだ真っ暗で見えないっておかしくないいくら寄るとはいえ確かにおかしいな大丈夫なのとりあえずもう少し登ってみようかそうだな12段目までは大丈夫なわけだからもう少し登ってみるかじゃあ7段目マまりえちゃん楽しんでないえそそういいじゃんいいじゃん楽しんでいこうぜ8段目、9段目っと 一気に101112えーうん、じゃあ僕も13だめあバカちょっとああえ何やってんいやなんだ急に眠けみんなごめんあっかん意識がくそどうなってんだ